こんにちは一ノ関学習塾の岩井です、えー、歴史の流れとは何かというテーマで、えー、話を進めていきたいと思います、えー、こちらですね日本史の学習をする際にあの歴史の流れをつかむことが大切だという話はあのよくされることで、えー、聞いたことがある方もお多いのではないかと思いますが そそれはその通りなんですね歴史の流れをつかむことは大切なんですけど、えー、じゃあ歴史の流れって何って聞かれた時にですねまあ結構曖昧でしてちょっとよくわからない面が、えー、あるかと思います、えー、なので歴史の流れとは何かというのを定義づけしてみたいと思いますじゃあ、えー、こちらなんですけど「えー、歴史の流れ」 まず1つ目はイコール関係ですこちらは論述問題で言いますと何々と何々の共通点を指摘せよとかあとは何 々, に何々について述べなさいとかそういったようなものに対応しますで反対関係こちらは反対を拡張した「違う」とかあとは対比ですねこういったものも含みます で具体的には何とかと何とかの相違点を述べなさいそれから何とかと何とかについて比較せよそういったようなものを含みますそれから3つ目が因果関係原因結果ですね因果関係こちらは何々についてあ何々の理由について述べよとかあとは歴史的意義ですね 何とかの歴史的意義について述べなさいそういったようなものを含みますそれから最後4つ目ですが 5W1H こちらは例の、えー、いつどこで誰が何をなぜどのようにとそういったようなもののことですねまあ論述問題の答案を作る際にはこの 5W1H えー、いつどこで誰が何をなぜどのようにと、えー、といったようなものを意識して、えー、書かれるとよろしいでしょうで、えー、これが私の思う歴史の流れなんですけども企業これらの総称ですねで前回論述問題に取り組む際には出題等を踏まえ に合わせることが大切だという話をしたかと思うんですが出題とってのは何個もあるわけじゃなくて、まあ、結局あのこれらのどれかないしはこれらの組み合わせにすぎません、えー、ですから、えー、こういう関係になりますね歴史の流れってのはこれらのことであり論述問題で問われた ですから皆さんがインプットを行う際にはこういったようなことを意識して教科書とか参考書の学習を進めていくといいと思いますし、まあ、そういう形で学習を進めていくとですね実際に論述問題の練習に移った際に非常にスムーズに。